これより会議を開きます日程第一国務大臣の演説に関する件第2日、去る24日の国務大臣の演説に対し、これより順次質疑を許します。吉川沙織君 民主党の吉川沙織ですす私は会派を代表ししして総理に対し質問いたします今、世界中で司法を抱き込み、メディアを黙らせ、憲法を変えるなど、合法的な独裁化が静かに進んでいます。米国では、1980年前後から政党の極端化、精鋭化が進み、民主主義的規範が弱体化し、そして現大統領の誕生に至っています。 これまで米国は、相互的寛容と自制心を持つという寛容と自制の規範は、柔らかいガードレールとして機能し、党派間の戦いを避けるために役立ってきました。しかし現在は、この柔らかいガードレールは機能せず、米国の民主主義は危機に直面しているとされています。翻って日本でも政党間の批判は激烈化し、一強体制の下で国会の重要な討議機能は機能不全を起こし、公務員は上を見て忖度し、 政党同士は罵り合い、最終的には選挙制度まで数を頼んで強行採決で成立させるなど、米国と同様に民主主義は危機的な状況に陥っています。明治憲法制定時の議論では、立憲主義と政略主義が対立し、政府に憲法の足かせをはめようとする立憲主義を採用し、政府が唱える大義のためには、時には手段を選ばず、憲法がその妨げになる場合には、それをないがしろにすることも辞さない。 外形的立憲主義である政略主義は排除されました総理の政策実現手法は立憲主義をないがしろにする明治の先人が排除した政略主義ですそこでまず日米の民主主義をめぐる現状認識そして総理自身の政略主義に対する見解を伺います森友家計学園問題官僚不祥事歪な国会運営など過去の政権であれば何度も内閣総辞職するほどの失政を繰り返しながら 一強体制がここまで続いているのはどのような理由によるのでしょうか。疑惑が発生すると、当初は全否定し、関連証拠が徐々に明らかになると、責任を現場、あるいは末端にとどめ、客観的証拠がないとして、最高責任者は決して責任を取らないという疑惑の処理方法は、行政独裁と言われる国家に共通してよく見られる現象です。そして一一つ一つの政治的行為や 政治的発言について、じっくり時間をかけて、その適否や意義を吟味するという習慣が、私たちの社会から失われつつあります。経済活動における効率性や迅速性を優先する論理を、民主主義制度、国会運営など本来、じっくり時間をかけるべきで、数値化になじまない活動に持ち込み、費用対効果を優先し、審議時間さえ消化すれば、数に頼んだ強行採決は可能であるとの論理が横行する現状について、 総理は全く問題がないとお考えかご所見を伺います以下具体例に沿って伺っていきますまず加計学園問題で話題となった国家戦略特区ですアベノミクスの成長戦略の一つとして地域や分野を限定し岩盤規制改革の名のもとに大胆な規制改革緩和や税制面の優遇を行う規制改革制度だとされていますそれでは果たしてどれだけ経済成長に効果があったのでしょうか 国家戦略特区は、アベノミクスの第三の矢である民間投資を喚起する成長戦略の一つだと喧伝されました。しかし、その内容は不明確で、理論的根拠も曖昧な国家戦略特区の成果とともに、アベノミクスに関する現状での総括について総理にお尋ねします。今年に入り財務省の公文書改ざんや 厚労省の裁量労働制に係る不適切データ問題など、行政文書や統計の信頼性を揺るがす事態が相次ぎました。加えて、今年8月には、国の行政機関全般において、障害者雇用の障害者数を水増し計上していた事実が発覚し、行政、統計等の信頼は地に落ちました。 民間企業に率先して反を示すべき公務部門において法定雇用率にはるかに及ばない状況が状態化してきたことは制度の根幹を揺るがす感化し難い事態ですしかも先国会開会中にこれに気づきながら立法不足る国会に報告が一切なかったことも踏まえその責任の所在取り方について総理の見解を伺います次に外国人材についてです 所信表明で総理は外国人労働者の受け入れ拡大に意欲を示されておられます。これまで政府は外国人材受け入れのあり方について、移民政策と誤解されないような仕組みや、国民的なコンセンサス形成のあり方など政府横断的に進めていくとしてきました。今回、移民政策を取らないという立場を維持しながら、それを骨抜きにする事実上の移民受け入れにゴーサインを出したということでしょうか。 移民とは入国の時点でいわゆる永住権を要するものであり、就労目的の在留資格による受け入れは移民には当たらないという世界に例を見ない移民の定義を厳守しつつ、引き続き労働者不足に対処していくつもりなのでしょうか。現政権らしい正面突破を避けた政策とも言えますが、外国人技能実習制度、現状のまま放置し、 安易に在留資格を拡大することは、外国人労働者に対する人権保障の観点から問題が大きい上、新たな受け入れ対象となる職種もすべて省令に委ねられます。急場しのぎの労働者不足対策としか思えませんが、総理の見解をお尋ねします。外国人労働者の受け入れ拡大については、労働市場に及ぼす影響も懸念されます。特に、私が一貫して取り組んでいる。現在、三十歳代後半から四十歳代前半の。 いわゆる就職氷河期世代は、今なお非正規労働を余儀なくされているものが多い世代であり、自己責任の名のもとに政治の光は当時、一切当たりませんでした。労働者不足の階層を言うのなら、まずはこの就職氷河期世代の雇用確保を最優先すべきではないですか、総理の見解を伺います。政府は最近 現役世代の急速な人口減少という新たな局面に対応するため、2040年頃を展望した社会保障改革について、国民的な議論が必要としています。しかし2040年は就職氷河期世代が現役世代から高齢者世代に移行する時期でもあります。働き盛りに正社員になれなかった世代が高齢になれば、年金も十分でなく、生活保護の受給者が増大することが懸念されます。 2040年頃の社会保障を展望するならば、就職氷河期世代が高齢者世代に移行する局面への対応は必須であり、生活保護等社会保障給付に与える影響額についても試算すべきではないかと考えますが、いかがですか。女性活躍と言いながら、第四次改造内閣の女性閣僚はたった一人にとどまっており、1億総活躍にも疑問符がつきまといいます。1億総活躍を本当に進めるつもりなら、 学校を卒業しようとしたときの社会経済状況に翻弄され、能力があるのに非正規雇用でくすぶり続けている就職氷河期世代の正社員化雇用確保に正面から取り組む必要がありますが、見解を伺います。総理は今月15日、消費税率について法に定めがあるとおり、現行の 8% から 10% へと引き上げることを表明されました。また、消費税率引き上げによる経済的影響を確実に平準化できる規模の予算を編成するとしています。 この駆け込み需要の反動減対策は、相当な規模、内容になるとの観測もあります。しかし、それほどまでに消費の冷え込みに敏感となっているということは、まさに今は消費税を引き上げる経済状況ではないということを、自ら認めているということに他ならないのではないでしょうか。総理の見解を伺います。この駆け込み需要の反動減対策と、財政健全化等をいかに両立しているのかも不明です。 政府は従来掲げてきた財政健全化目標の達成時期を5年先送りしました。反動減対策の規模、内容によっては、ただでさえ実現可能性が疑われている財政健全化目標の達成をさらに困難なものとするのではないでしょうか。反動減対策を講じれば、支出以上に税収が得られると見込んでいるのでしょうか。 反動対策と財政健全化目標のののの達成の関係ををどのよううに整理ししていいるのでしょうか見解を伺いますまた、駆け込み需要の半導減対策の規模が膨らみ、財政再建に充てられる引き上げ分消費税収を上回ることになれば、結果として、財政再建なき消費増税が行われるのと同様の効果をもたらすことになります。これを是とするのでしょうか、総理の見解を伺います。 今年は大きな自然災害が相次いでいます。改めてお亡くなりになられた方に哀悼の日を表するとともに、被害に遭われた皆様にお見舞いを申し上げます。一昨年の熊本地震の際は、約1か月後に補正予算が提出され、成立しています。今回は遅きに失したと言わざるを得ません。補正予算案の提出時期の適切性について、総理の所見を伺います。また北海道東部地震に際し 政府は関係機関から報告された被害状況を独自に取りまとめ、死者数を発表しました。しかしながら、北海道が取りまとめた情報と食い違い、政府は2度にわたり訂正する事態となりました。防災基本計画によれば、災害による人的被害を認定するのは市町村であり、市町村からの情報を一元的に集約し、公表するのは都道府県です。 今回は政府と北海道の情報が食い違うために、ただでさえ大きな被害が発生し、対応に追われる道庁に対し、正確な情報を求めて問い合わせが相次いだとの報道もなされています。防災基本計画における国と地方の役割分担をないがしろにした側面が否定できない今回の被災状況の公表について、政府の総括を伺います。 合わせて大規模災害時の情報の取り扱いに対し、国と地方公共団体の役割分担はどうあるべきか、総理の認識を伺います。そして、憲法についてです。憲法とは、権力者の恣意的な行動を抑制する縛りとして制定されたものです。総理は所信表明で、憲法とは国の理想を示すものと全く誤った憲法理解を示しています。総理は、改憲という悲願を達成するため、真正面からではなく、 政略主義的に改正しししようとしてきました総理は北東アジアにおける安全保障環境の激変を理由として、第96条の改正手続きの要件緩和を目論み、これが失敗すると、これまで確立した政府解釈を変更するなど、権力のブレーキを次々に外し、集団的自衛権の行使容認に踏み切ってきました。 そして総理はほとんどの憲法学者が主張する意見説を交わすため、頻発する大災害で奮闘する自衛隊への配慮を示し、憲法第9条の2を新設しようと考えています。所信表明では、制定から70年以上を経た今、国民の皆様と共に議論を深め、私たち国会議員の責任を共に果たしていこうではありませんかとされました。ななぜがが必要ののかかどこに不都合があるのか ただ、制定から70年以上経過したというだけで、改正しなければならないのでしょうか、総理の会見に対する基本的所見を伺います。また、所信表明で総理は、憲法審査会の審査のありように言及されました、これまで総理はたびたび、国会のことは国会で決めていただく旨、答弁されてきましたが、今回の所信は、これまでの答弁と矛盾し、三権分立の観点からも問題があるのではないかと考えますが、 総理の見解を伺います併せて憲法第99条が規定する閣僚などの憲法遵守義務について、どう認識し、それを全うするために具体的にどのような措置を取るおつもりでしょうか、憲法遵守義務を負う総理は、おのずと会見にかかる発言について、自制的、抑制的であるべきと考えますが、見解を伺います。最後に 唯一の立法機関である国会の立法行為、そして国会による行政統制という観点から伺います。立法府と行政府の関係については、これまで束ね法案や包括委任規定を問題として、議院運営委員会理事会や質問収書等で再三にわたり指摘申し上げてまいりました。束ね法案は法律案を束ねることによって国会審議を形骸化するとともに、国会議員の評決権を侵害しかねないものであること。 包括委任規定を含む法律案は、再目的事項を具体的に明示せずに、実施命令の根拠規定を法律に設けようとするものであり、法律による行政の原理の意義を埋没させる恐れがあるとともに、立法府の空洞化を将来しかねないものであるといった問題を抱えているものです。私は立法府に身を置く議会人の一人として、危惧を抱かざるを得ません。国会は憲法上、国権の最高機関であり、 国の唯一の立法機関として法律による行政の根拠である法律を制定するとともに行政執行全般を監視する責務と権限を有しています国会の憲法上の責務と権限を侵害しかねないような束ね法案と包括委任規定については立法府と行政府の関係が改めて問われている今こそ厳に慎むよう方針を決めるべきではないでしょうか 総理の見解を伺いますこれまで申し上げましたとおり、日本の民主主義が危機的状況に陥っている中、今一度、民主主義の意味を問い直し、法律による行政を取り戻す必要があるのではないでしょうか。立憲民主党は今月3日、結党2年目を迎えました、立憲主義に基づく民主政治の原点に立ち返り、多様性を認め合い、困ったときに寄り添い、お互い様に支え合う社会を実現するため、 現政権と明確に対峙する揺るぎない野党第一党として、その責任を全うすることを申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました 内閣総理大臣安倍晋三君吉川沙織議員にお答えいたします日米の民主主義と政略主義についてお尋ねがありました他。他国についての言及は控えますが、我が国の民主主義を絶えず発展させていく、まあ、これは私たち、政治家全員の責任であります。政治家が 激しい言葉で互いの批判に終始したり、行政を担う公務員を萎縮させても、それが民主主義の発展に資するとは考えません。それぞれが国民の皆様の前に、しっかりと政策の選択肢を示すこと、そして建設的な議論を通じて政治を前に進めていくことこそが民主主義の王道であると考えます。長い民主主義の歴史を持つ英国のチャーチル首相がかつて最悪の制度と表したように民主主義は 民主主義に完璧などありません、まあ、それでもなお私たち、政治家は責任を果たさなければならない、現状への不満を言い募るよりも、より良い民主主義を求めて、共に対まの努力を重ねていくべきであります。お尋ねの、静寂主義という考え方については、立憲民主党の皆さんほど詳しく研究したことはありませんが、す、ま、べ、あ、ては国民のため、いかなるテーマについても、逃げることなく議論を行わさせていただきたい。 与党・野党の立場を超えて、国民の負託に応える建設的な理念をさせていただきたいと考えています。審理時間の党採決の在り方についてお尋ねがありました、国会の運営については、国会において結節に決められるものと考えております。政府としては、国会からの求めがあれば、誠実に審理に対応すべきものであると考えており、今後とも丁寧な対応に努めてまいります。 国家戦略特区の成果とアベノミクスの現状の総括についてお尋ねがありました。国家戦略特区は岩盤規制改革の突破口として、企業による農地取得などの農業改革や、都市公園内での保育園設置の特例による体調対策、都市計画手続きや航空法等の航空法の高さ制限の特例による都市再生など、これまで長年にわたって実現できなかった規制改革を実践することで、 地方創生や経済成長に大きく寄与していますこうした取り組みの中で、例えば、首都圏の特区を活用した都 市, 再生都市再生プロジェクトについては、東京都は8兆5000億円の経済効果があると試算しています。また、福岡の都市再生開発プロジェクトは、市の試算によれば8500億円の経済効果が見込まれるなど、その地域の経済成長につながっています。さらに 農業、医療、エネルギー分野などにおける規制改革、法人税を引き下げ、20% 台を実現、TPP、日 EU、EPA といった経済連携の推進など、この5年余り、大胆な成長戦略を実行してまいりました。こうしたアベノミクス3本の矢によって、名目 GDP は 12.2% 増加し、過去最高となりました。生産年齢人口が450万人減る中、雇用は250万人増加し、 正社員生産のの有効求人倍率は調査開始以来初めて1倍を超えていますさらに5年連続で今世紀に入って最も高い水準の賃上げが実現しこの春の中小企業の賃上げ率は過去20年間で最高になっていますこうした中で先般の内閣府の調査でも現在の生活に満足と回答した方々の割合は 75% と 過去最高となりました今後、さらにアベネメクス三本の矢を力強く放つことで、さらなる景気回復、所得の向上とデフォ脱却の実現を目指してまいります。国の行政機関における障害者雇用についてお尋ねがありました。国の行政機関において、雇用している障害者数の計上については、一部の機関に誤りが見られたことから、厚生労働省において点検を開始し、8月28日にすべての 期間における状況を公表したところですその上でその実態の検証を行うことを目的として関係府省連絡会議のもとに検証委員会を設置し委員会の同委員会の報告も踏まえた上で去る10月23日に公務部門における障害者雇用に関する基本方針を決定しましたその際私から各大臣は今回の事態を深く反省し真摯に重く受け止め そし全体として基本方針に基づき再発防止にしっかりと取り組みを強く支持しました基本方針に基づき再発防止はもとより法定雇用率の速やかな達成と障害のある方が活躍できる場の拡大にみて政府一体となって取り組んでまいります外交人材の受け入れ拡大と拡充と就職氷河期世代の就労支援についてお尋ねがありました 安倍内閣においてはいわゆる移民政策を取ることは考えておりません。新たな受け入れ制度は深刻な人手不足に対応するため、現行の専門的、技術的分野における外国人の受け入れ制度を拡充し、真に必要な業種に限り、一定の専門性、技能を有し、即戦力となる外国人材を期限を付して、我が国に受け入れようとするものであります。制度の運用にあたっては 国内人材の確保や生産性の向上の取り組みを、取り組みを行ってもなお、外国人材の受け入れが必要と認められる業種に限るとともに、外国人材の受け入れ強制のための総合的対応策の検討を進め、在留のための環境整備について、関連施策を積極的に推進することとしております。いわゆる就職氷がち世代であって、現在も就労に関し、 さまざまな課題に直面している方々には、今後の我が国の社会、経済を支える人材として活躍していただけるよう、マンツーマンによる相談支援などの就労支援でに全力で取り組んでまいります。就職障害者世代の方々の社会保険給付への影響と、就労支援についてお尋ねがありました。平成30年5月21日の経済財政諮問会議。 諮問の諮問会議において、政府は高齢者人口がピークを迎える2040年頃を見据え、社会保障給付や負担の姿を幅広く共有するため、議論の素材として2040年までの社会保障全体の給付と負担に関する見通しをお示ししました。これは、全世代を対象に人口経済について一定の前提を置いた長期的な推計であり、ご指摘のような特定世代、 の例えば退職といった一時の局面に限った資産は含まれておりません。一方、就職氷河期世代の方々については、高齢者世代になる前に安定した職を得て、自立を図る支援を行うことが重要と考えています。政府としては、就職氷河期世代の方々がより安定した仕事に就くことができるよう、雇用失業情報、情勢の改善が着実に進んでいるこの時期を捉え、 マンツーマンによる相談支援、個々のニーズに即した職場体験、就職後の定着、ステップアップ支援などの就労支援を行っていきます。2040年を展望し、誰もがより長く元気に活躍できる社会の実践に向けて、全力で取り組んでまいります。消費税率引き上げに関する対策についてお尋ねがありました。 5年半にわたるアベノミクスの取り組みにより、政権交代後、極めて短い期間でデフレではないという状況を作り出す中で、名目 GDP は 12.2% 増加し、過去最高となりました。商品についても、一国全体を捉える GDP ベースで見て、実質で2016年以降、前期比プラス傾向で推移し、2013年の水準を上回るなど、持ち直しています。 来年10月に予定されている消費税率引き上げにあたっては、前回の 3% 引き上げの経験を生かし、あらゆる施策を総動員することが必要と考えております。もちろん、無駄な歳出等を行うつもりは全くありません。ご指摘の駆け込み需要や、反動減といった経済変動を可能な限り抑制するためにも、万全を期す必要があります。 2019年度、2020年度の当初予算において、臨時特別の措置を講じることにより、消費税率引き上げによる経済的影響を平準化するとともに、引き続き経済再生を図りながら歳出と歳入、それぞれの面からの改革を続け、2025年度の国地方を合わせたプライマリーバランスの黒字化を確かなものとしてまいります。補正予算の編成のタイミング。 大規模災害時の情報の取り扱いおよび被災情報の公表についてお尋ねがありました。えまず、大阪北部地震、西4号豪雨、台風21号、北海道胆振東部地震など、大規模な災害が相次いで発生しました。お亡くなりになれた方々とご遺族に対し、深く愛との意を表しますと と, ともに、被災者の皆様に、ごろかなお見舞いを申し上げます。政府としては、一年の災害に対し、関係自治体の復旧・復興事情が進むよう、 予備費を十分に活用し、発生後直ちにプッシュ型支援を実施するとともに、生活やなりわいの削減に向けた支援策の実施、下震災害の指定などの対策を迅速に講じてきたところです。こうした対策は、予備費の積み増しを主たる内容とする補正予算を編成した熊本地震の際の対応と比較しても十分なものであったと考えております。今回一連の災害害で生じた被害の状況や 地域ごとの復旧・復興の進捗等に応じて、必要な財政措置を講ずるため、平成30年度補正予算案に9356億円を計上しているところであり、早期の成立のご理解とご協力をお願いいたします。災害時における国と地方公共団体の役割分担については、災害対策基本法及びそれに基づく災害基本計画等により定められておりますが、いずれにしても、 国とと地方公共団体がが緊密に連携しした対応が重要であると認識しています政府として、被害規模の早期把握の観点から、警察庁、消防庁等からの報告を取りまとめ、把握した被害状況を公表してきたところです。今後は都道府県から、都府県が公表した被害状況も踏まえ、より正確な情報発信に努めてまいります。 憲法改正と憲憲法法遵守義務についてお尋ねがありました憲法改正の内容について、私が内閣総理大臣としてこの場でお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。その上で、その上でお尋ねでございますので、あえて申し上げますと、憲法は、支援者たる国民がその意思に基づき、国家権力の行使の在り方について定め、これにより、 国民の基本的人権を保障するものでありますが、同時に国の未来、理想の姿を語るものでもあります。21世紀の日本の理想の姿を私たち自身の手で描くという精神こそ、日本の未来を切り裂いていくことにつながっていくと考えています。また、内閣総理大臣は、憲法第63条の規定に基づき、議員に出席し、国会法第70条の規定に基づき、議員の会議または委員会において、発言しようとするときは、 議長長ままたたは委員長に通告した上で行うものとされています憲法第67条の規定に基づき、国会議員の中から指名された内閣総理大臣である私が、議員の会議、または委員会において、憲法に関する事柄を含め、政治上の見解、行政上の事項等について説明を行い、国会に対して議論を呼びかけることは信じられているものではなく、三権分立の趣旨に反するものではないと、 考えています憲法第99条が憲法遵守義務を定めているのは、日本国憲法が最高法規であることに鑑み、国務大臣その他の公務員は、憲法の規定を遵守するとともに、その完全な実施に努力しなければならない趣旨を定めたものであって、憲法の定める改正手続きによる憲法改正について検討し、あるいは主張することを禁止する趣旨のものではないと考えています。 法律案の束ねまたは実施命令の根拠規定の取り扱いについてお尋ねがありました。政府においては従来から2つ以上の法律の改正を提案しようとする場合においては一般に法案にもらえた政策が統一的なものでありその結果として法案の趣旨、目的が1つであると認められるときあるいは内容的に法案の条項が相互に関連して1つの体系を 形作っていると認められるときは一つの改正法案として提案することができると考えていますまた法律等を実施しまたは施行するため必要な事項のうち罰則を設け実質的に義務を課しまたは権利を制限する内容を含まない最目的事項について定める実施命令は憲法国家行政組織法等の規定により 個別の法律等による特別の委任がなくても制定することができるとされておりますしたがってこれらの取り扱いを変える必要はないと考えています橋本政